はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、千葉からさんの本店に伺ってまいりました。ラーメンとね、油そばをいただいてきたんで、今日はそちらの動画を楽しんでいただこうと思うんですが、 柴原さんは普段からね外にもお客様が待っているぐらいこう有名店人気店でございましてお店さんからお客様を少しでも待たせないようにという配慮でお店側からのお願いがございますそちらのお願いを先に説明しようと思いますので本編の前に説明動画をご覧ください注文時お店からのお願いはこちらになります 具材の少なめや味の薄めについては作り出した後での要望ですと減らす分の食材が廃棄になってしまったり現金トッピングにつきましてもいち早くお客様にメニューを提供し少しでも待ち時間を減らせるようお店側からの配慮となっております野菜やニンニクネギについては後のお好みとなっておりましてメニュー提供時に確認されますのでお好みのトッピングをお伝えください口頭ですと長くなってしまうので割愛させていただきますが詳細が気になる方は説明画像部分で動画を停止していただきご確認ください はい。ってことで、お店さんからの説明は以上となっております。ぜひね、千葉からさん、伺う際は、ちょっとね、細かい部分あるかもしれないのですが、一度ね、確認していただいて、他のお客様にも迷惑いだらないように、皆さんと一緒に楽しんできてください。それでは、本編の動画へどうぞ。 超濃厚に溶け込んだ豚のうまみと醤油のコクと香りがめちゃめちゃ合うんですよ二郎系と家系のいいとこだけが詰め込まれたようなここだけでしかいただけない最高のスープでございま す, すいます。 はいうまーいもちもちとした高水タイプの麺でして濃厚なスープと合わせることで麺の表面が溶け出して小麦の香りりや甘みが最高に浸っておりますこの組み合わせが最高すぎて初めて行った時から僕はずっとこの一杯に虜になっております ア油からレンニングです。 がいい。 にンニクでお願いします。 こちらの油そばのようにスープに使ってない麺ですと同じ麺なのに別物かなと思うぐらい食感が変わるんですスープに使っていない分麺の表面の溶け具合が若干抑えられて甘みや香りは少し抑えめに感じますがその分コシが強まり癖になる食感になっております この濃厚なごまの風味が麺の香りと甘みと相まって食欲はガンガン増進とれますもともと濃厚な味わいですがさらにチーズなんか足しちゃって濃厚度を上げるとまたねこれがうまいんですよ気になる方は是非お試しください 是、so. 吧